分は号分そう4 分, 総分あ片っ端変入られるんですね直径十分に西側だけが石碑皿はい入ってみましょううーん随分傾いとるね<笑>これはね 持持ちちち上ががるというよりも、いいいてんだよこれんかかななやっっぱ怖ね高さょおお。 海1枚枚枚までございますか2枚か結構お気に入りかってくえー、奥行きが始め m あるかね。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 もう崩れてるんだよな手前がこれねこれちょっとちょっとね崩れけてるんでよここは395分かこれが山だと三385分もうね周りの石ももうないですわはい残念 こ五分も書いてないね。あのね、これ。これ大きい な, な、何何五本かね。これ十二分やったっけ。書いてないね。これ大きいね。 手前は、手前はどうかね整理しなくなってるかおー、これはきれだぞこの食い方は綺麗いな食い方してるねこんなど真ん中であるのかね、びっくりしたね ええー、一日三枚か。一応ね、木曜。持ち送りで。ちょっとやっぱ怖いか、ずいぶんか、かわせてあるね。それだし。大きいね。幅がどれぐらいな、ね、の。幅が一メーター。五十。高さ一番高いところで、ね、二メーター五十ぐらいあるか。二メーター五十。 この入り口ですが、1メーター5、60と言っておくか。こんな、山歩きの、すぐ横に見れるのかね、びっくりしたね。これが12号砲やったかね。それからね、2号砲に行きたいんだけどね。 これをかこれ奇ねなんなどうなんだろうねこれあら大きいね大きいんやけどなんかいろんなやつが入ってるね奥行きが 67m あるか ちょっと入れられんなこれは危ないね。ガラクサいっぱいなんか運んでだんで。結構大きいぞこれも。大きい使ってくれるんじゃろう。いやーもうちょっと早いんだ。<笑>もうちょっと早いからね。うーんなんか縦があるから見えんな、はあ。残念ですね。高さが二メーター二三十あるかね。 トデはないなしねなこれ。<笑>